ああこれからまた作業するんですけど今日外出て作業する場所でできるような場所で作業しようと思ったら今日は閉まってて結局外であんま全然書けなかったので。 帰ってきてからちょっとやったんですけどそろそろ締め切りも1ヶ月ちょっとなので余裕持って完成させようって思って帰ってきますちょっと何かお気づきの方はわかるんですけど また下の方整備しました。でも今度はなんか SNS とかの情報を入れてかちょっとサイズが横幅がちょっと足りなかった。あとスマホの画面の方本当はあのコメントをうまくサイズを合わせたつもりなんですけどちょっと小さかったみたいです。まあとりあえず。 作業しよう。<笑>なんかねなかなかね書けないからね丁寧に書いてるからだからさちょっと飛ばし飛ばしでね書くんだこれから時間が足りないから。 うん。 うん。 うん、今日<笑>エリルルーじゃないですかだからせ、ブログを期間限定でやってる方に、夜中に日付変わった瞬間に、記事がなるように設定したんですけど。<笑> やっぱあんま知名度ないからそこまで反響はないんですけどでも個人的にはなんかチラシみたいなポスターを作るのに<笑>一番頑張ってなんか憂いはしないし格の商品ではあるけど私の願望が詰まったような商品を 格好の商品を作りました<笑>いろんなところであの今回はなんかうんいろいろ忙しくてホームページ<笑>とかあえて作んなかっ作んなかったんですけど一応インスタツイッターフェイスブック あとピンタレストのアイディアには一応のすあのー、更新しました本当は YouTube でもアップすればよかったなって思うんですからなんか<笑>よく太文字の赤か黄色みたいな字で「売りました」みたいな感じのでもいいなと思うんですけどそこまでは しなかったです今日はちょっと執筆しつつちょっと言葉探しで読書もしつつって感じです多分今日今日から4月つい入りましたけどあまあそんな劇的に生活は変わらずという感じで多分生きるんだろうな 今日はこの辺にしよっかなまた何かあれば配信しますそれではありがとうございました